今回はこのチャンネル初のロケ取材で明日から開催される旭化成アドバンスさん主催のエコセンサー展の会場に来ています。サキポンエコセンサーといえば、はい。このチャンネルではすっかりおなじみとなった地球環境に配慮した新興機能ファブリックです。そう、そしてナブル原料を使用した旭化成アドバンスのブランドです。今日はそのエコセンサーが使われた。 製品がいろいろと展示されているということでエコセンサーの魅力や特徴について取材していきたいと思いますはいそれでは行ってみましょうはいということで早速レポートしていきたいのですが 今回は心強い案内役に来ていただきました。このチャンネルでもおなじみの旭化成アドバンス若手のホープ斉藤レオさんで す, す。お願いします。よろしくお願いします。若手のホープをさせていただいています斉藤です。本日はこの展示会をご紹介させていただければなと思います。はい。ちなみにですがこのような展示会であったりレポートっていうものはされたことはありますか？ えもう展示会は私はプライベートでしか行かないのでレポートするのは初めてなのでちょっと緊張してるんですけどちょっと今日はさきぽんもいるので、はい、一緒に楽しみながら頑張りたいと思います、はい、では楽しくこの展示会をご紹介できればなと思いますはいいお願いしま す, お願いしますでは行きましょう、はいはい、楽しいどんなのが、はい、そうまずはこちらになるんですけども、はいえっと、こちらはですね、まあ、木材を加工しししててパルプにしまして それとこういう廃棄プラスチックですね、はい、っていうものを特殊な加工しましてこういう地汗テートあー、まあ、環境に良い地汗テートの繊維にしておりますこの木材が糸になってるってことですかそうなんですよこの廃棄プラスチックと特殊な加工することによってこういう特殊な糸になってますよろしければ触ってみてほしいんですけども触った感じどうですか 柔らかい素材もあればすごい硬めの素材もありますしでも全部気持ちいいですそうなんです実はこういうちょっとシルキーな感じの、うんうんえー、重用紙してましてでも、まあ、あとは見た目がちょっと光沢が出てるのも、まあ、この繊維の特徴になってます、うん、す, ごすごいでは次こちらにお願いしますはい、はいまあ。ざっくりこういう展示用の仕方なんですけども、えー、絵画のような こういう美術館にあるようなイメージの で,、うんでね、今回は展示してましてそれぞれの作品に対してこういうい作品名まででけてですね、うん、私すごい美術館とか好きでよく行くんですけど<笑>、はい、本当に入った時展示会には見えない感じの雰囲気だったのです、うんうん、すごく楽しい で, すで実はですね私の一押しがこの「スパンデックス」入ってますでしょうかっいうのでぜひ触ってみてほしいんですけども。 ああええすごいなん か, なんかツルツルだし伸びるねそうなんですよ実はポリウレタンが入ってないんですけども、まあ、しっかり伸びるっていう特殊な加工になってます、えー、わーすごいわおすごーいなんか伸びるし軽いし動きやすいし綿に体がギュッて優しく。うんうん って包み込まれたみたいな感覚でめちゃめちゃ可愛い続きましてですね、はい、こちら「あなたとフィット」というところで触ってもらうと分かるんですけども、はい、すごく柔らかい体にフィットしそうな、まあ、実はこちらですね、はい、今 YouTube の方でも放映してます、はい、でズッキーさんに出てもらってるんですけどもロイカを使った環境に配慮した糸、うん、というところで えー、になってます全部ロイカここにあるあここにあるやつは全部ロイカ使ってるんですね、えー、なんかさっきのあ？と違うこのフィットとまた違う、ま、た違気持ちいいなんか気になるものがあればぜひちょっと言っていただきたいんですけども何か着てみたいものとかあればなんかじゃあサキポン、はい、着てみたいなこれめっちゃ軽いですうわすごい<笑>着てないみたいですめっちゃい い, めっちゃ い, いねいいよね欲し、はいはい、くなっちゃう気に入りまし た, 気に入りましたありがとうございます<笑> ここでエコセンサー店の責任者である旭化成アドバンスの後藤さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとエコセンサーなんですけども、2019年に私たちが立ち上げたブランド名なんですね。エコセンサーっていうのは地球環境に配慮した。 原料や地球環境に配慮した加工処方を通して作られた生地のことを言っていますもちろんファッション性であったりとか機能性っていうのを非常に大事にしているブランドなんですね我々独自に厳格な定義を決めておりましてその定義に則ったものだけしかエコセンサーのブランドを名乗れないと名乗れないということになっております 今年のエコセンサー展にまつわるトピックスとして、主にどういったことが挙げられますか。はいえっと、今年はですね、第3回目のエコセンサー展なんですけれども、はい、少しちょっと見せ方を工夫しておりましてです、ねうん、いつもはですねあの、これ、生地のハンガーなんですが。うん まあ、アパレルさんであったりデザイナーさんがこう触っていただいてこれをピックアップしていただくという展示会なんですけども今回は絵画風の展示っていう形でちょっと趣向を凝らしていただきました。というのはあの先週大阪で展示会やったんですけども、はい、中之島美術館 というところのホールを借りることができまして、うん、その中で展示をしました。まあ、それにちなんでですね、えっ、ー、と我々の記事もちょっと絵画風に見せようというような形で趣向を凝らしてみました。で、まあその思いというのはですね、えっ、ー、とまあ、いつもは大量に出してるんですが、今回厳選した55点の記事サンプルを出させていただいているんですけども。 えーまあ、一つ一つの記事にですね、まあ、企画する人間開発する我々の営業の人間とかのまあそれを少しでもちょっと表現できればなというようなところでちょっと大それた感じになっちゃってますけどもそういう思いを込めてこういう企画をさせていただいておりました。2023年のの業界はどううなっていくのでしょうか 来年の抱負を聞かせてください、はい、えっと、まあ、最近ですね SDGs とか地球環境にまつわるそのキーワードとかいろいろ出てきてると思うんですけども、まあ、我々繊維業界の方でもやっぱそういった課題に対して取り組んでいこうという動きは大きく動いています。例えばですけども、意図 なんかかででももも捨ててられたペットボトボルを回収してもううう度糸にするとかもっと言うとっ言海で使う魚毛漁師さんとかが網で魚を取るものですけどもそういうものを回収してもう一度ナイロン素材にするでこういった素材にもう一度復活させるっていうようなことも現実問題としてもう技術確立できているんですよね。 結構センサーとしても、えっと、そういった素材をどんどん積極的に使ってですね、うん、少しずつでも地球環境にに貢献してていいいきたいなとい う, ふうに思っておりますまだまだ我々のブランド立ち上がったばかりですし、うん、地球環境っていう部分でちょっと大それた話になってしまいますけれどもできることっていうのはまだまだたくさんありますしまだまだ分かってないこともたくさんあると思っているんですね。うんうん ですから研究開発等を進めながらですねさらにコセンサーブランドも成長していきたいなということで少しでも地球環境の役に立てるようなブランドになっていければいいなというふうに思っております。